鉄道研究会の活動動画視聴数ランキングを発表していきます5位 N ゲージ運転体験編4位横浜市営バス23系統編2021年4月1日に系統変更する前に3位横浜市営バス119番系統62系統編2021年4月1日のダイヤ改正で廃止2位 横浜市営バス94系当編2021年3月31日で運行終了。1位、プラレールサウンドレールウェイ編。以上の結果となりました。